ははい、いいどうも水溜りボンンドでですすす、はい、お願ししますサブチャンネルです、はいはい、以上、必死よろしくちょっと今日はみんなちょっといないじゃん今日は撮影しないと決めてたんですけどあのー、食費がさ<笑>ちょっとね、まあ、計算してみたら書き出してみたらだけど、はい、結構変な感じの空気になったから<笑>、はい、コストコに今日空いてる2人に行こうってなって今日買ってきたので。 これでも食品に貢献したかちょっと分かんないよ ね,、まあ、ち, ょいよねちょっと何か娯楽に走ったかもしれ な, い<笑>なんかねそでもちょっと買ってきたものを紹介しようかなと思って、はい、で、どれからいくへえちょっとどうしますだんだんに上げていきます上げていこうかじゃあ一番ヘバルな何いやめてくださいやめてだいやヘバルなんだってパンですかいやいや言ったな<笑>目玉商品から<笑>自分で調べてコストボクたら、はい、みんなこれ買うみたいですよ<笑>って言ってたじゃん<笑>こちら じゃーん、<笑>これで四百五十八円、い や, い, やいや、めっちゃ安いよね。一個十円とかってことですよね。うそうじゃんみたいな。すごっ。で、これはちょっと貢献したよね。はい、これは貢献した、絶対。えこの中で一番雑魚なの、これ。ああ、次おかしいです。<笑>こちら。<笑> えてどう だ,、はい、不だからこれって、はい、ちょっと余剰な可能性ある。<笑> じゃ、ちょっとあげようこんなに食べるかっていうんですかそう、ちょっと、これで腹満たそうとするやついるかっていうところでちょっとんみんなにあんま言いづらい買い物ではあったこれちょ開けちゃったらなんかい<笑>ただいっぱい買ってたんだけ確かに、確か に, 確かに、はい、ただ、戻らないよ、これちょっとはは<笑><笑>戻らないタイプの開け方ちょっとやな<笑>で、次何かな次はパスタですかねこいつ、はい、あれはいこいつって別にまあ、そうです 賑やかしいっぱい食べますよ、本当に。 だ, からだからパスタだけ買ってきてる人たちだから味付けるもん<笑>ケチャップとマヨネーズしかないでっか<笑>こっからもうそうです ね, ねどっか誰だいこうかティラミスティラミスティ<笑>ラミス 1.5kg これこれは食べたいよねいやすごくないですかこれ今すぐ食べたいです<笑><笑>本当ねこれティラミス1いそうになってます、ね、これ見てこれめっちゃおいしそうこのデカいの見たことないです ね, ね でかいの、ツンキでいく肉カ<笑> 2キロの肉肉かい、2キロのこれですようわこれ今度食う動画あげよカ2キロの肉どうやって食べますかねこれこれどうやって焼くんだろうねカあんまラップうまくないんですよねがラップあんまうまくないカラップカ<笑>、はいまあ、俺が B ボーイじゃないから<笑>そっちじゃない<笑> これね、すごい安かった<笑>お寿司これ僕がねこの後ねこれ食べる動画あげようと思って1人でこれでも2600円ってめっちゃ安いよね50円とかですか1貫1貫50 ト安っえ<笑>それ回転寿司とかと一緒ってことだもんね半額ですよ半額だもん、ね、とかねトこれからねちょっとコストコに行くことが増えたと思う。増えると思うんでこんな商品おすすめだよとかね俺は何も社内行ったからねト、はい、広くてね広くてもうほんにお金が<笑>迷子になりそうになりながらね、はい、ということでただ買ったものを紹介する動画になっちゃった、はい、パン一個食ってみたカ い, い, いや、いいですかトいいですかトここに開けろってカ出してるんですかが<笑><笑> 賞味期限日日日かかなこれのですっ、はい、いたたの口の中<笑> 3日雨降らなかった砂漠みたいなかみえ、<笑><笑><笑><笑>でも普通に全然美味い、ね、おいしいねこれ10円とかもやったらえぐいね。 はい、美味しいです、これ。あ、ね。はい。ということで、皆さん、ぜひ、おすすめと教えてください。以上、食べざるのよでした。ありがとうございました。<音声>多分ね、映画。本当に、みじんありがとう。今日はい。いやるよ。パン、もう一個もらっていいですか。うん。もう一個でいいですか。何。パン。いいよ。 普通のお腹減ってるんで美味しいですね n o i s